専門用のマイクにてオーディオに移りますが例文を説明するときは画面があるのでぜひ最後まで見てくださいそれでは始めます前回のエピソードは実際に人の顔を見て使う英語をご紹介しましたが今回のエピソードでは人の顔が見えないオンラインの世界の英語をいくつかご紹介していきますまず皆さんは オンラインショッピングをしますか私は実はオンラインショッピングになるのは日本に滞在した2013年から2015年の間なんですね。それまでにはもうオンラインのものが信用できなくてもう本当に店を回ったりしてショッピングしてきました。しかし今だと店の方が閉店するところが多くてオンラインショッピングはまさに栄えていますね。特に Amazon とか楽天とかこの二つのサイトは日本で最も人気がありますよね。今日はオンラインで使われる英語をいくつかご紹介していきます。では第1個目の例文から始めましょう。Eric,What are you doing? 何してる ?Vivi,I'm shopping online. オンラインショッピングだよ。Eric,It looks convenient. But is it safe? 便利そうだけど安全なの v i v Yes, but it is important to change your password often. うん、一応安全だけど念のためにパスワードを頻繁に変えた方がいいかもしれないね。Eric That's right. And watch out for scams. そうだね。詐欺にも気をつけないと。リピートする前に皆さんに このシチュエーションを想像してほしいです。エリックはビビー、まあ、私なんだけども、よりもうオンラインショッピングの経験が少ないんですね。もうやっぱりあの経験の少ない人にとって、感じのところは、Is it safe? なんですよね。オンラインショッピングを常にしているあなたは、オンラインのいいところを英語で紹介すると、何て言いますか ?And maybe You get the best deals すごく安いものが買えるよ。It can also be It's free delivery to your house. 家まで配達するのは無料だ。It can also be There are more choices available o n l i n e オンラインの方がもっと選択肢がある。最後に You save your money for gas. 車を使わないからガス代は節約できるといったようなポイントがあるかもしれない。オンラインの良さと不明点をこう今確認しながら日本語なしで今度一緒にこの例文をリピートしましょう。では行きます。Eric.What are you doing?Vivi.I'm shopping online.Eric.It looks convenient. But is it safe? Vivi、Yes, but it is important to change your password often.Eric、That's right and watch out for scams。この例文のポイントは watch out for scams の watch out for なんですね。 Watch out for は何々に対して気をつけてっていう意味なんです、まあ、その後ろに出てくるのは名詞なんですねなので Watch out for car Watch out for the hot coffee とか日 常, 会日常会話としてよく使われています同じ意味で使い分けるのは Look out for なんですね Look out for scan のように使います では、二個目の例文を見ていきましょう。今回は単文の例文なんです。始めます。Online shopping is getting more popular these days.Although many people are still cautious of it, many use it daily to get what they need.You can use online shopping to buy clothes, computers, and even cars. It is a highly convenient tool for many young people. People even install the app so they can check the new deals on their cell phone on the go. オンラインショッピングは最近とても人気になってきました。もちろんそれに対して用心深い人はまだ多いんですが、毎日使っている人も少なくありません。オンラインショッピングで 服の買い物とか、パソコンとか、まあ、車の買い物さえできます。若者にとっては非常に便利なツールとなっています。携帯にオンラインショッピングのアップをつけて、移動している時も特価の品物を検索する人は多いです。この例文にてご注意してほしいポイントは3つあります。No.1 Online shopping is getting more popular these days. Something is getting more は something is becoming more と同じなんですね。このような構造のセンテンスは何々がもっと何々になりつつあるという変化を示しています。例えば、She is getting more confident in her English skills. 彼女は最近英語を使うのに自信がつけてきています。 というふうには言えます。Number 2.You can use online shopping to buy clothes, computers, and even cars.You can use something to do something というのは何を使って何をこなすという意味なんですね。I want to use my savings to buy a house. とか I want to use my knowledge to help poor children. とかいろんな場合で 使うことができます。No.3 On the go これはフレーズです。移動中の意味なんですね。I like to listen to podcasts on the go とか歩きながら、まあ、移動中、ポッドキャストを聞くというニュアンスを表しています。On the go の他のニュアンスもあるんですよ。例えば、He is always on the go という例文に出会うと 彼は常に活動していますよっていう意味なんです。場合によって、これはもう褒め言葉かけなしているんか、まあ、どっちなのかわからない時があるんですね。まあ、その時は発言した人の意思を読みながら判断してください。いかがでしたか楽しんでいただけましたでしょうかそれでは、